令和元年7月13日から2泊3日の日程で、小学生を対象にしたジュニアジオガイド講座が、阿蘇市にある国立阿蘇青少年交流の家で行われ、参加した児童たちは、阿蘇ジオパークのジオサイトについて学びました。初日の13日には開講式が行われ、国立阿蘇青少年交流の家の岩倉君夫所長が、講座を通じて、 阿蘇ののの大地の成り立ちや人々の営みを学んでほしししいと挨拶しましたこの講座は国立阿蘇青少年交流の家が主催する地域力向上事業として阿蘇ジオパークのジオサイトの地形、地質、文化などを学びながら自然に親しんでもらおうと4年前から開催しているもので熊本県内をはじめ大分や福岡などから 小学4年生から6年生までの児童36人が参加しました。初日の午後は、阿蘇ジオガイド協会の人たちの案内で、雨が降る中、大観望ジオサイトと二重の峠ジオサイトを見学しました。夜は国立阿蘇青少年交流の家でカルデラ実験を行い、マグマに見立てた風船を小麦粉に埋め、中の風船を割って カルデラができる様子を疑似体験しましまた。このジュニアジオガイド講座は2回目を9月、3回目を10月に開催する予定で10月の講座では大観望ジオサイトで実際にガイド体験をするということです。